恩を売っておきたいという思惑が見え隠れしますねどうも政治いろいろの学なぶですかねてから国連分担金の未納分の支払いで困窮していたイランに対し韓国が国内の凍結資金を充当することで大納する案で合意しました これにより、国連におけるイランの投票権は回復し、韓国がいかにも救世主であるかのように報じられていますが、そんなわけないですよね。2022年1月23日付、中央日報からの引用です。韓国政府が韓国で凍結されているイランの資金で、イランの国連分担金を代納した。 企画財政部は23日、アメリカ財務省外国資産管理室 OFAC、国連事務局など関係機関と積極的に協力し、韓国国内にあるイランのウォン資金を活用したイランの国連分担金1800万ドルの納付を21日に完了したと明らかにした。イラン政府は13日に 国連分担金未納に伴う総会投票権喪失などを懸念し、韓国国内のイランの凍結資金で国連分担金を納付してほしいと緊急要請してきた。これを受け韓国政府は昨年6月にイランの国連分担金1600万ドルをウォン資金で納付した経験に基づき、関係機関とイラン資金移転の手続きを協議してきた。 企画財政部関係者は、国連分担金納付が完了し、イランの国連総会投票権はすぐに回復するものと予想されると話した。とのことで、いかがでしょうか。これだけ見ると、いかにもお金の問題で困っているイランを韓国が助けてあげたという感じですが、もちろんそれは違います。 ニュースの背景について詳しく知るためにはまず、韓国イランの間に横たわる過去の因縁について押さえておく必要があります。韓国とイランはもともと友好的な関係にある特に90年代以降は韓国側も積極的にイラン産の原油を輸入したりと安定して交易を結んできました。イランはそもそも79年の イスラム革命に端を発するアメリカとの対立や92年に起きたミコノス事件により欧州諸国とは疎遠の状態にあり東アジア諸国との貿易に大きな意味を見出していましたそのような流れの中でアメリカと程よい距離感を保っていると見られている韓国はイランにとって重要な貿易相手となりビジネスパートナーとしても 緊密な関係を結んできたという経緯があります。しかし、ブッシュ、オバマ、トランプと政権ごとにアメリカによる経済制裁が引き継がれる中で、韓国国内にあるイランへの未払い資金が凍結。さらに、制裁決議に違反した関係国に対しても、一定のペナルティが課されると公表されたことで、イランを取り巻く緊張状態は、 より一層強まっていきます。この状況を逆に利用しようと考えた韓国はあろうことか、原油の代金を今後は一切支払わないよと言い切ってしまったのです。要するに、アメリカの制裁をいいことに代金支払いを都合よく先延ばしにしてしまったわけですね。大前提として凍結されている資金の大部分は、 未払い代金なのですから、すぐに支払うべきですし、純粋な代金支払いに関しては、制裁決議にも違反しません。それでも韓国は、イランとの取引自体が制裁決議に抵触する可能性があるとして、凍結資金の充当には一向に応じてきませんでした。もちろん、債権者であるイランは、韓国の一連の対応に断固抗議。 はじめのうちは辛抱強く下手に出て、大人の対応として、原油の代金を支払ってくださいとお願いしていたわけですが、韓国側はことごとくこれを無視。そして、とうとう勘忍袋の尾が切れたイランは実力行使ってます。韓国側に返済を求める最後の手段として、科学運搬船、韓国ケミ号を打破したというのが大まかな背景です。 長引く資金難にあえぐイランとしては、一秒でも早く代金を取り立てて、現金を手に入れたかったわけですね。まあ、イランはイランで、アメリカの意志に背き、核開発を続けたから、制裁をかけられているわけですから、その意味では、自業自得と言えなくもありません。しかし、そのことと、正当な貿易によって生じた代金を、平気で踏み倒すことは、 全く話が別ですよねアメリカ側も経済制裁の発令前、関係各国に対して、イランへの債務を召喚する猶予を一定期間与えており、韓国はこの間、全く動かなかったのですから、もはや核心犯と言われても仕方ありません。その上、運搬船の打破についても、イランの一方的な恐喝であると報じているのですから、 国としてのレベルが知れてしまいますよね。ちなみに韓国はイラン・ダヤニー一族から企業による一方的な契約破棄を不服として ISD 訴訟を起こされており、最終的に韓国企業の海外資金を凍結されています。この裁判でも韓国は未払い分を踏み倒そうとしたそうです。どこまで行っても 筋金入りの踏み倒し国家なんですね韓国が今回、国内の凍結資金の充当に踏み切った裏側には、中東に恩を売っておきたいという思惑が見え隠れしています。中東諸国には現在、金に物を言わせた中国が着々と支配の手を伸ばしており、戦略的友好関係を結んでいます。ムン・ジェインが退陣間際に、 中東歴法を強行したのも、韓国もよろしくねという必死のアピールなのかもしれません。今回の措置について、韓国はいかにもイランを救ってやったというような言い方をしていますが、凍結資金はもともとイランのお金ですからね。中東諸国としては、救世主どころか巨額の代金を平気で踏み倒す非常識な国として、未来永劫